ハイイファーイブ公衆です。今回の動画ではベトナムで一番人気地平線に2000以上もの石灰岩が並んで青い海その中をシーカヤックで渡ったり洞窟の中を探検したりハローワンをお送りしますベトナム屈指の幻想的な絶景をカヤしながら皆さんにお送りしようと思うのですがしかし あいにくの雨模様なのです。改めて今回参加するツアーのご紹介をしますね。これ、ワンデイ6時間になるんですけども、ちょっちょっと雨の当たらないところに入ります。金額は雑誌ツーリストで113万ドン。それではここハノイから車で4時間ほどかけてハノーワン1移動していきます。 港に到着しまツしアーの中ではさすが人気観光地で日本人の方も8人ぐらい参加されているそうですあでも言うても日本人がいるのでめちゃくちゃ恥ずかしいですよね これ今、乗船するとすぐに、えー、ランチタイムになりました出た食事は、まあ、かなりいろんな種類のものが出て春巻きとか魚丸ごと1匹揚げたやつあとシュリンプとかも出ましたあいにく今、雨が降り始めて本来であれば多分島々が見えると思うんですがかなりもう真っ白な状態です、ご覧ください、あ, あいた島々現れてきました、ただこういった雲とか雨模様がそれはそれなりの世界観を出しています。 雲に薄れ隠れする島のシルエットがその幻想的で異世界観のあふれる雰囲気を醸し出していますジュラシック・パークやキングコングの舞台となりそうな島々ですそれに伴って島の数々やクルーズ船の数もどんどん増えていってます2階の方に登ってきましたクルーズ船がめちゃくちゃたまっておりますあちら見えるのが多分チキンファイターっていう一つの観光名所スポットになってますまるで2つの鳥が戦っているかのようにも見えます 石めがけてかなりのクルーズ船が私たちの周囲を取り囲んでいます火薬に乗るところに移行していきますイが設置されててボート乗り場となってますここで2オプションを選ぶことができます一つはバンブーボートですこういう大きく安定したボートの上で こぐ人がいるので、あのおばちゃんたちが多分きっとこいでくれるんだと思います。二つ目の選択肢は火薬になります。これしかし火薬の方は自分で手漕ぎです。中もびちょびちょです。うわこれね、えらこはえってか棒は棒。ボーあ、フェンキューフェンキュー。やばいやばい。あいあや、やばい。え、よね、ートん、棒持ってる。え、持ってます。よっしゃ。<笑><笑> 右回転件こうああっここうういいいいいいい感感感じじじじゃない今これちょっといい感じいい感じうるせえねたたた入まうっ、俺だ。 やばいやばいやややばいやばばいい入入っったたこれ速すぎる速すぎるぶつかるぶつかる衝突衝突ああソ r リーアイムソ r リーめっちゃ近くまで洞窟見えるすごいジュラシック・パークの世界うわ水が水が水があちょっと休憩おーいいスポーツやんこれアクティビティやんちゅうかこれデジカメ大丈夫水にれとる ちょ、なあっかかね、っけー見えんけんねりくやばい、ぶつかるぶつかねつちょっ と, ょっとまたぶつかるぶつかね 来た来たこっち来たこっち来ためっちゃ大変やった降よっしゃ無事生還マージ楽しかったほんと洞窟の中自然の中またにゴープラ挟みながらはめちゃくちゃ大変でしたけどこっちの火薬を選ばれる方はもうビチョビチョになることを覚悟された方がいいと思います。 雨の影響感もボートの中もびちょびちょ外もびちょびちょ、えー、漕いでる間中に水がちょぼちょぼ、はい、よかったよかった本当爽快感とアクティビティといい運動と自然といろんな戯れた汗もちょっとかきながら最高のアクティビティでしたあぶつかる探検隊のような経験ができます あ、こちらの鍾乳洞はですね。今もなお成長し続けているらしいです。日本のとは違い、気温は高め暑いですえー、いろんな個性的な岩が大量に連なっております。これ、こちらの鍾乳洞の方、重力で垂れ下がったような岩の形をしています。中はこう間接照明をうまく使っうん、真っ暗になった。突然真っ暗になりました。今鍾乳洞が真っ暗になりました。土曜めきと歓声が上がって電気復旧した模様です。 意, 意図的な演出なのでしょうか、トラブルなのでしょうか。は天柱というもので、天国の穴と呼ばれるものらしくて、あそこの階段というか、岩場を登って、外へ出ると、天国に行けるという言い伝えだそうです。 えー、しかしまだ誰も登ったことがありませんなぜなら誰も天国には行きたくないからですもう本当手の届く範囲のところまで鍾乳洞岩がとても近くにありますしかし触って壊し て, してはいけませんここは世界遺産なんですから時に狭いような通路を抜けたと思うと突如としてこんなに大きなドーム状の空洞の中に入りますしかも中にはこういった水が滴り落ちながら緑の葉っぱたちも生えています これ太陽とか光合成は人工のライトによって行われているのでしょうか。 なんかこの辺りまで来ると若干ひんやりした空気も漂っていますきっとこれらの岩岩は何百年という時間をかけてその形を形成したんでしょうそれに多分人間が来てこれはあれに見えるとか あ, あの雲ってあれに見えないみたいな感じで多分名前を付けてったんだと思いますクルーズが始まった地点からもうすでにインターネットは県内になっているので下調べをしっかりしてくるかもしくはガイドの方一緒に来ないとこの岩が何だっていうのは多分 一切分かりませんどうやらあちらが一旦の出口みたいですとてもたくさんの観光客の方々が楽しんでありました優しいクリーム色の岩石たちでした周辺の海を一望できるパノラマの絶景が広がるスポットがある感じですみんな写真を撮ってます ととということで本日のツアーは以上となります。通常であれば山をハイキングしたりだとかビーチ、サンセットでこう海水浴を楽しむこともないように含まれてたんですが今日は残念ながら雨の影響で中止となりました雨は雨でその時しか見れない表情を見ることができたと思います。 方がめちゃくちゃゃくく安てううまいいいということこですだたい3万丼日本円で150円程度ぐらいであのライスヌードル白い麺お肉とかもチキンとかも入ったとっても美味しいの1日1回は食べてたと言っても過言じゃないくらい麺好きにはたまらない料理です。次の国国は中国 そして残りは韓国という2カ国もう日本のご近所に入ってまいりましたぜひファイナル日本到着まで間もなくですチャンネル登録と高評価を押して引き続き最後までご視聴よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ